インターネットでインパクですね。じゃこっちらインパクで面白い。こっちらは面白い。楽しいのはこっちですで。お茶の間からインターネット博覧会へ。インパク開催中。やってみたまああなるほど。いろいろな発見があるな。あれあ。よしよし。ネットは日本が面白くする。インパ。インターネットで博覧会。私も参加します。面白いですよ。